出撃の許可がおりました進めご指示を生命の救済シールを見尽くしにああ治療の準備アーツの治療範囲に入れ私の私はダブリンだ 了解了解奴らが災いを生み出し戦争を引き起こした元凶なのだドアをぶちかましてやるぜご主人ティッシュを必死に交互にするは決意 降臨するアーツの治療範囲にに入れ私がす前に進むぞでか魂共鳴せよ 今助けてやるはいはいドアをぶちかましてやるぜ聖霊の救済終了を見しん私の本気は決死て悲しお前たちの汚れた身のう俺がお前らの滅亡だ<笑>なめて言ってみたらいいじゃんチャッこの程度で止まると思うの 制服に恥じない戦いができたね。